ケーキと混ぜていくる可愛く持ってくださいね可愛さ大事ですよパラパラとパラダイスです超オリオリオリサニューです最近めちゃめちゃ暑くないですか毎回こんなこと言ってると思うんですけど今回はですね四孔シリーズなんですけども一滴も飲んでないし酒見っかけましたすいません嘘つきましたはい。ということですね、今回はですね、えっと、四孔の冷しゃぶでございます冷しゃぶってもう普通になんかシャブシャブすればいいだけだろうと 思って い, る方いらっしゃると思いますけど少しのテクニックとかやり方でですね何倍も上手くなりますぜひね至高の冷しゃぶの作り方薬味もね全部最高なんでこれをやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピはいじゃあ材料紹介いきますリクです こ、ま、れ、あ、ねしゃぶしゃぶ肉じゃないんですよ実は両方ね薄切り肉なんですけども薄切り肉で全然平気ですしゃぶしゃぶ肉でももちろんいいですしゃぶしゃぶ肉って結構高くないですかなんかだから薄切り肉しましたで今回は豚バラ 120g の豚ロース 120g 両方ありますどっち使っていただいてもいいし両方混ぜていただいても結構ですこってりした豚バラとちょっとあっさりめの豚ロース両方使ってみます、まあ、やり方ほとんど変わらないですあと小ネギですねちょっとね下にお野菜引きたかったんでレタス2枚分ぐらいで大根の夏の大根では細めなんですけどもこれはね だいたい六センチぐらい。大根おろしにしていきます。こいつは。生姜は十グラムぐらい。半分は煮汁に使って、半分はタレに使っていきたいと思います。おろしニンニクは一個。タレに。 やっていきますよこれね今回作るのはごまだれの作り方だけあのポン酢はねあの市販のでも美味しいんですけどもごまだれはね作った方が美味しいと思うなんで今回はごまだれの作り方も全部概要欄に分量とか載りますんであのよろしくお願いしますで至高の冷しゃぶを作る上で何が重要かっていうとやっぱりですね冷しゃぶっていうぐらいだからやっぱ冷たいお料理なんですよで冷たいお料理を作る上で一番大切なのはやっぱりね冷たい料理を理解することですね冷たい料理を理解するってことはやっぱり冷たいドリンクを飲まなきゃいけないということだと思いますの、ね、で<笑> リンクを飲んでいきます、えー、こ, れこの間ねココクローズキッチンの大西さんからね北海道のジンをもらったんですよこれ札幌のジンクラフトジンらしいこれをね飲んでいきますちょ昨日ねちょっと味見したらすごい美味しかったね冷やしリュを作っていきます冷やししゃぶしゃぶには冷やしリュでしょということで乾杯あすっごいハーブの匂いする すっごい爽やかあこれ雑むきですねちょっとレモン絞りたいちょっとレモンちょっとレモン絞ってかぁうまいっすね冷やしながらやっていきたいと思いますはいじゃあ、えー、早速作っていきたいと思いますまずねじゃあ大根おろしていきます大根おろしてる間にねお湯を沸かしておくといいですよ大根ね皮むきますおろしにするんで皮はねむきましょうおろしにする場合は皮はねきんぴらとかで食べれますんで そしたら、おろしますおろせましたねこキュッと絞っていくんですよキュッと大汁が出るじゃないですか大汁がこれねレモンサワーに入れるとうまいピンポン玉2つぐらい大根おろしがあればですはいこいつはねどうするかというとこうします おろしだけですタレ作っていきましょうかじゃあまずねお砂糖からいこうか大さじ1さすが大さじ1でーす醤油が大さじ1と3分の1ですねごま油大さじ1と3分の1ですねおろしにんにく半かけ分ぐらいですこれ半かけ分トントント ン, トンで生姜も同じぐらいの量これぐらいかな でここに練りごまです大さじ22杯目はちょっとこうあふれんばかりに入れましょうか、はい、これが最高のタレらしいです4年前ぐらいのレシピだからでこれをちょっと適度に混ぜていく味のものがタっぷします、はい、これが最高に美味しいごまだれになりますじゃあゆでの工程いきましょうか1リットルのお湯を沸かしましてここに鶏ガラスープです大さじ1ぐらい 大さじ1とちょいです、ね、大さじ1と小さじ1ぐらいですねメンパー使う場合は小さじ1と3分の2ぐらいですねで今回は煮るのに中華スープ使います皆さんお湯でやられてると思うんですけども中華スープ使う方が味が締まるんですね豚の香りが気になる方おろししょうが入れてくださいこれ1リットルのお湯に 5g 分 ぐ, ぐ, ぐ, ぐ, ぐ, ぐ, ぐ, ぐらい ブブぐブブブぐらいでこれを入れると豚の臭さっていうのがすごい抜いてあと生姜の鶏ガラスープになるんで残ったスープも美味しいです重要なことバットを用意してください金属のものがいいですなければプラでもいいんですけどもちょっとね特殊なやり方しますじゃあまずはね全部ね半分ぐらいにちぎっときましょうはいパラパラパラっと皆さんはね全部ね半分に切っといてくださいねで煮立ったところにバサッと入れるはいこんな感じです 煮るのもね全体が白くなったらもう揚げていいですもうこれはいでバットに開ける赤いところがないようにしてくださいね煮すぎちゃうと豚肉ってすぐ硬くなっちゃうんではいこんな感じもうすぐですロースもねじゃこ半分ぐらいにした方が食べいいかなでこいつを広げながら入れていきますこんな感じでポトンと手早く入れましょうね スープと生姜で煮ることによって臭みも抜けますし、うまみがね、肉に入るんですね。煮るときはね、ちょっとね、火強めにした方がいいです。あの温度下がりますんで、すぐね。それで、赤いとこなくなったら、バットに引き上げるんですよ。冷しゃぶ、僕好きで結構作ったんですけども、このやり方が一番美味しいです。大体ね、皆さんね、流水にさらすと思うんですけども、流水にさらすと、うまみがね、全部取れちゃうんでね、このやり方が一番いいです。で、ここには豚のうまみとかも出てるんで、卵とか溶いて中華スープにしてください。めっちゃ美味しいすこれ。 で、これ、たかいじゃないですか。これ、シャブじゃないですか。これを冷しゃぶにしたいんですね。どうやって冷しゃぶにするのって言ったら、金属バットってすごく熱伝導率がいいので、このままですね、冷蔵庫か冷凍庫に入れるとおくと、すぐ冷めるんですよ。コツとしては、肉をちょっとね、広げておく。冷めやすいようにね、鉄の部分にね、広がるようにね、やっておくといいです。で、今回はちょっと時間がないので、10分ぐらいラップして冷凍庫を入れます。 そうすするとすぐ冷えこれ水で流さない分うまみが残るんですねめちゃめちゃいいやり方なので皆さん冷しゃぶするときはねちょっと手間で時間かかるんですけどもこのやり方してみてくださいじゃあ冷凍庫を入れます待ってる間にできることあるんでやっていきますこのレタスですね冷しゃぶねレタスとすごく相性がいいのでレタスねちょっと洗ったもんちぎってはいこんな感じですね緑があるとねね見た目も、ね、爽やかに 夏っぽくなりますトマトとかあったらね、トマトも添えてもいいですね。このさっきおろした大根おろしあるじゃないですか。水気切ってある。これね、非常におすすめのやり方あります。ラー油、小さじ2杯ぐらいね。で、ラー油おろしにするの。これ、めっちゃ美味しいですから。これ、ラー油おろし。で、混ぜ、混ぜる。これ、ラー油おろしね、最強の薬味なんで、私には辛いなっていう方いらっしゃったら、あの、ごま油と半分ぐらいでもいいですからね。このね、ラー油おろし、超うまいから。 いい香りこの薬味ですよはいじゃあ肉が冷えるまでジンを回して待っていただきたいと思いますはいじゃあね冷凍庫で10分冷やしたんこちらもうね冷え冷えこいつを今回はねロースト半分なんで半々でちょっと盛り付けましょうか可愛く盛ってくださいね可愛さ大事ですよキュンキュンさせてください己を料理はね楽しくやんないとしょうがないですからね はいこんな感じああもう可愛いバービー人形みたいですねこんな感じです、ね、こっちがロースこっちがバラそして最後にね大おろしこれねドカッと乗せます赤みがあってきれいでしょそして最後に青みが欲しいんでバラバラとパラダイスですちょっとごまをかけたいねビルごまをかけましょうじゃあいいですねはいじゃあこちらで至高の冷しゃの完成です はい、といととうこでですね今回試行のレシピできましたこれね量が多いじゃないですかまあ恒例なんですけどもスタッフチャンス入れよう酒飲みチャンスチャンスチャンスデデデデデデデデお酒の、ま、お姉さん小雪ですなんで安室が見合うとチャンスだからなるほどねはい、えー 芯がかけまわってるよ。ということで今日はお酒のお姉さん小雪に来ていただきました。よろしくお願いします。レーシャブです、ね。レーシャです。美味しそうだね。ちょっとねこれ乗っけて。このままだと味が薄い。タレかかってないんで、このまなれをこうやってかけていただいて。美味しそう。すごいね粘土が。レーシャブ用のタレだよね。いってきます。おろしラーメン。美、う、味、ん、しい。 爽やかなんだけどさ、うん、このごまだれっていうかもうごまってええでとぐらい濃厚なのがあるから、うん、めちゃくちゃ中華料理になってる、うん、中華料理だねうんうんうん、うん、肉やわ<笑>らかいの<笑>これは一回茹でて流水にさらさずにあったかいまんま金属バットに入れて冷凍庫で冷やすそうするとじゅんわり冷えていくからめちゃめちゃ肉やわらかいでしゃぶしゃぶ用の肉でもないのこれ薄切り使ってる むしろ今回の場合はしゃぶしゃぶ肉より薄切り使った方が美味しいかもしれない、うん、今回あのごまだれ作ったけど、うん、市販のごまだれでもいいし、うん、市販のポン酢味ポンでこのおろしラー油とちょっと食べてみてもらっていいですか、うんうん、勝利を確信しした顔ててるるよどうやってるんだよ僕<笑> 今日思って夏とします梅雨入ったけど爽やかとにかくこのお肉の柔らかさと鶏ガラの風味がついた味をねこれはすごいねこれこそ至高って感じだね難しい料理作るのもさもちろんいいけど腹筋簡単そうなものにコツ加えるっていうのはやっぱいいねコメントいいっすねっ<笑>そこだけは見てます<笑>ということで至高のエシャブめちゃめちゃ美味しい仕上がりになってます<笑>ぜひ皆さん試してください 夜は熱熱熱にい や, い や, いやスピードですよ。